はい、おはようございますラスカルでございます本日の動画はですね、えー、また蒲田の、えー、高野目さんにお邪魔しておりますというのもツイッターの方でねちょっと拝見してもうめっちゃ食べようと思ったんですけどエビクリームってい う, もう魅力的なね限定が出ていたので今回はこちらでございます見えるこれこれねめっちゃでかいんだけど今回は一応ね麺が 1.5kg であのびっくりしたんだけどチャーシューとかもね多分まる丸々1本載っておりますが まあね<笑>、とりあえず食べて行きましょう量多いよないただきますはい、とりあえずチャーシュー食べようよいしょこちらね、いつもの高野目さんのチャーシューなんですけどまあ、ぶわっちいわ<笑>うん。も い っ, っちゃいましょうこれうーんまっうまいっすねこれちょっとうますぎて今あの横にいるね社長に訴えましたマジうまい いろんな限定食いましたけどトップクラスにうまいですね、これもちろん重いけど、二郎系っぽくないっていうかいい意味で女性でも食べやすいですよねパスタに近いかも そそろそろチーズとかといろいろ具材混ぜてみますねよいしょ混ぜた方が全然うまかったわ<笑>生玉ねぎとかネギがねぎがトッピングに入っているんでこう混ぜると にね爽やかさというかさっぱり感がきて食べやすさとかもそうなんだけど、まあ、風味とかねうまみっていうのはかなりね上がりますちょっと今回ね別皿でいただいたんですけどこちら無料トッピングのガリマヨですねこちらを麺にあえていきます Thank <laughs> you. 唐揚げ揚げ玉とネギとかこの桜えびとかね全部トッピング混ぜると最初はちょっと洋風っぽいような味わいだったんですけどエビもんじゃっちゅうのかなこう下町っぽい和風なね懐かしい味がする。 いや、豚一本の汁なしは重いわ。 三十歳になったら豚ましがきつい。<笑><笑>豚ましがきつい。<笑><笑>そろそろね生卵を使っていっちゃいます<笑><笑>、うん。こんな感じですね。<笑> うん不思議とね卵をつけると重さが増すね。 写したんだけど、うん、普通の台ぐらいはあるわ。すでもう どうした うんそしたらこれがね最後でございますはいということでただいまねこのエビクリーム、えー、完食いたしましたいやねこのメニューねめっちゃうまい あのね、おしゃれな感じの味もするんだけど、しっかりとね、まあ、自老系っぽいっていうか、まあ、そういった重さもあるので、いろんな人に満足していただけるような、うまい一い杯になっておりました。ただね、思ってる以上に結構油とかも多かったりはするので、お腹のね、具合に合わせて麺を減らしたりとか、まあ、通常の量にしたりとかして、まあ、皆さんのね、えー、美味しい量で食べてみてください。で、一応ね、このメニューに関しては、4月の中旬頃、えー、終了予定となっておりますので、気になる方はね、ぜひ、この高野目の鎌倉店さんで、 販売中 の, のエビクリームね、食べてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。あ, あ、お腹いっぱい。<笑>この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。いやー、無理。いや、おささん、しゃしゃしゃ。重たい。<笑> いや、でもこの辺ってマジでうまいですね。いやー、重いですね。